皆さんこんこにちは、ポリノですで、す。今日なんとアドベンチャーでございます始まりの予定なんですが私はちょっと泳ぎに行きたかったで、今今にいるのは河口湖のルスガイワという場所で Google マップなんですが グルマップなんですがこちらは浜という場所ですね浜と書いてあってじゃあ泳げるんじゃないのかなと決めつけてうどうでしょうか実はこちらはまあこちらですねルスが留スがわ浜なんですけど一応ご覧の通りあんまり浜ではございません ただし浜ではないんですが私は泳げるかもしれないちょっと確認してみますもちろん周りも人がいないしでもなんかここの岩ですね普通の岩ではないです<笑>なんかちゃんとちゃんと伝説がございます今からじゃあちょっとルスガイ岩の伝説のことを語りたいと思いますちなみに私は自転車で来ましたはーい 40分のかけて自転車で来ました。<笑>来ましたんですが、泳ぎたい気持ちですごく。でも、どうでしょうかね、皆さんも。もう、雨が降らないんですが、結構、結構、気持ちいい天気なんですが、この場所は一体、泳いでもいいんじゃ、いいかなと、ちょっと迷っていますが、まあ、一応、はい。 がいわ、はい、こちらでございます。では、ちょっと登ってみましょう。登ってみましょう。おっぱおっぱああ、そんなに、そんなに大丈夫。はい、登ってきました。はい。 ででは、は、話が進めましょう。ではこちらはすごく素敵な伝説があるようですね。で向こう側ですね。まあ向こう側は勝山でございます。でこちらは大石で伝説の内容ですね。ある男性と女性がいてで、その2人はその勝山の男性とお石の女性がいてで、恋に落ちました。 で、夜になったら夜になったらですね大石の女性はこちらに来てまだ名前がない石まで来てねで火をつけましたで火をつけて勝山の男性を勝山の男性を待っていましたで毎日の夜そのうん男性はこちら 湖を渡って、船ですね、船で湖を渡ってなんか名前があったタイペベベの船で勝山の男性で多来船で河口湖を渡ってそのはい女性と女性を会いに来ましたんですね、はい、でその お石の女性道、ね、いてる火をつけてであ毎夜はその男性はその安全な旅をすることができましたただしかしある嵐の夜ですねあるの嵐の夜その女性お石の女性の火が消えてしまってでその男性ですね、うん、沈んでしまいましたはい悲しい話ですよねで男性は沈んでしまって で, 女性です、ね、女性ですね、しばらく経ったとそれを分かりました、もう男性が来なかったんですね、で、その女性もすごく落 ち, こ落ち込んで、ね、ま恋、あ、人が死んでしまったからね、それは仕方ないですね、で、落ち込んでしまいまして、で、その自分の愛を追いかけって。<笑> 追いかけてた。で、その。で、その伝説があるからかこそ、こそ、こちらの岩ですね、ルールスガ、ルースガ岩となっております。はい。で、ルスガイ岩とルスガイ岩浜、まあ、グーグルマップによ。グーグルマップによって、ルスガイ岩浜なんですが。泳げるか。 大丈夫のかしらねちょっと浜の様子がしないんだけどまあ一応はい頑張ってやってみますはいで時間的には大事なポイントなんですね私も雷の音をちょっと聞いてるんですがで今はまあ二時もうすぐ二時に近づいてますで今日ですね実は雨 雨が降るかどうか微妙な天気予報でで、まあ、私、一か八かと思ってじゃあちょっと、ちょっと、じゃあちょっと泳いでみましょうかね、風が強い、うー<笑>、はい、はい、そこはちょっと水に入る場所があったようがじゃあ確認してみましょう。 一応、はい、こちらはこの石がございます。まあ、また は, は、ルース語はハマ、ハマですよ。ハマと書いてある、だから、ハマはウィルギャショ所なんですね。私、なんかルーリハンしたくないんですが、まあ、ちょっと、あ、<笑>はい。 うん魚の匂いがするのかなあ、ちょっと、雨の、ぽつぽつ、雨が、雨が、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、ああ、いや、いや、いやだ、いやだ、もう、 うーふんはいこういう感じではいこういう感じで入ろうとするでもどう言ってもねちょっとあ水なら水は気持ちよさそう。 水は気持ちよさそう人もいないしねその後ろも誰もいないから<笑>じゃあチャレンジしてみますこうでこちらはあまりまあ浜というか浜ではないというか一応そのサンダルの間も入ってるで そうしたらなんかもしガラスが合えばとかねもうそれで足が安心うわお。わ<笑>う<笑>水ですね大丈夫魚の匂いがしません今のところですね<笑>で 川口区に泳げる人がいらっしゃるのでしょうかでもまあすごく気持ちいいの温度ですねうー その後ろですね。ルスが岩でございます。<笑>でもルスが浜と言えばいいのかな。<笑>まあ確かに砂浜な砂浜がございません。おちょっと冷たくなった。誤魔誤魔。あやま<笑> そちらの赤い、赤いボートですね、業者さんがいらっしゃいます。で、じゃじゃじゃじゃんじゃじゃーん、伝説の留守はもございます。よし、ポイントはそのカメラを沈まないように頑張るということかな。おお <笑>いやー日本こういうことをする日本人名前いないと思いますなんかもうおおおおいやーやってしまったね<笑>やってしまったおー<笑>あっフ<笑><笑> で、金はね、うん、こういう形でえー、気持ちいい気持ちいいなんですがなんか足に乗りが<笑>うん。でもまあアドベンチャー魂はこういうものが好きかなおーあやま、あやま<笑> ちょっと待ってちょっと待って雨が雨が始まってしまったあカメラがカメラがやばいカメラがやばいちょっと待ってちょっと待っておおねねねねねねねこういう感じでこういう感じでカメラをカメラをカメラちゃんカメラちゃん死なないでくださいでは雨がなんとなくやんでしまいましたでルースが浜 が浜のの泳ぎの結果としてですね一応泳ぎますでも知らない場所だからで水も甘いといじゃないからその先は何があるかどうか何首ぐらいの高さでそこにいてちょっと泳ぐふうをするのはまあいいかもしれないが結果としては申し訳ないんですがおすすめできないおすすめできないはい。 でも、なんか、バカ外人やることですね。はい、すみません、すみません。でも。い、い、ポイントは。さかな臭くないです。はい。しまいましたと思ったら。 雨雲ですね雨雲ですねどこかに幸いなことに行ってしまいました<笑>はいええー、まあっとちょっと生えてきてしかもしかも富士山が富士山があら現れてきましたええー、いいことよなんか気持ちいい全く暑くないし 泳いでたしん素敵<笑>私はもう泳ぎないと思ったなんですがなんかなんかねもう雲が消えてちょっとタイヤが出てで気持ちいい感じで富士山も見えるしねじゃあちょっと。 もう一回もう一回チャレンジしてみますただし確かに人がいないんですがそちらは道路があってねでと通ってる車はねちょっと<笑>ちょっと恥ずかしいでもまあね一応じゃあやってみるわはい<笑>ちょっといいことが 良いことかどうか判断できないんですがちょっと。<咳><咳> 2度目の泳ぎが最高でございますであまりその名に浜なんですが甘い浜ではないから遠く遠く泳ることができないんですが一を楽しむことができましたあ来てよかったまたは魚の匂いがしないだから大丈夫<笑> ではではでは見てくれて皆様ありがとうございますねまた会いましょうパカパカパカパカパカパカ